おついちぃウェスですコウスケですいエいイいイクレボのハウツーを今から始めています今日はね、僕らがおすすめする連続技の紹介なんだけどみ、うん、んな最近ねクロスリールぐらいをさでき始めた、初めてこれねこれねそう、こういうあのこれねこれはもう結構できましたっていう人が結構来たんでそのもう一個先に行こうよ 結構簡単なんで、うん、それを今日は紹介してできます、うん、はい、じゃ あ, あのねここまで見ちゃったよねみんなねあ 見, 見ちゃってたってことはもうチャンネル登録高評価しなきゃいけないんですよね<笑>はいということで、はい、よろしくお願い し, しますしじゃあ始めていきますレッということでじゃあできますでクロスリール、まだやったことない人できない人は、まあ、あの動画出してますね、うん、なんで、まあ、今回軽くちょっとおさらいしてみます、はい、どんな感じですかクロスリールえっと、まあ、まずくるぶしに挟ん で, ですえー 足を上げます、はい、でこの軸足を反って反対側に来ますで下ろします、はい、でここのすねのところに反ってボールを上げるこれがクロスビーこれがクロスリーはー、い、これを応用してこれひたすらやるっていう剣続でねできるこれやんいい、いい、いいこれどうやるかっていうとうステップがまずあります足のステップがまずさっき浩介やったようにここで上げたら きます、右足をでちょっと一瞬浮いて挟みに行くそうここからこれが、はいはい、このステップがまずできたら、はいはい、オッケーで す, です次の難しいところから、ねはい、この浮いてるボールを挟むああこれ これがむずい、これが難しいこれ一気にやると難しいから今みたいにリフティングからいけたらいいでかつ挟んだ瞬間上げれるとるもっときれいでここでやるのがあのステップでもや蹴り上げてポンポ ン, ポン蹴る1つく2挟む3みたいな感じ123そうそうそうそうあのボールが落ちてくるところ もうさ、分かるじゃんなっていう感覚で落ちてくるここに落ちるなっていうところの真横にこっちの足をついてあげるそうすると挟みやすいですここ大事なのでもう一個、はい、超大事なコツがあって最初にやるときに一個一個止めてやった方が挟ん挟むどうやるかっていうとこういう感じ一回一回しっかりここで止めてから入る止めてから入るみたいな このぐらいゆっでこれができたらもう<笑>できるできるんだ、ね。これができたらできる<笑>、うん、だからタイミング取りづらい人はなんかクロスエリールの高さを一定にしてあげるとそうだ、ん、ね、はい、タイミングつかみやすいと思う、うんうん、同じリズムでいけるか、うんうんうんはい、で調整していくのは、まあ、いっぱいやればそうだねいっぱいやればうまくなります、うん、ここに関してはいっぱいやってないと俺みたいに3回ぐらいしかできないから<笑>じゃあ 最, 最高記録出じゃあ四回出そう4回出そうん あ、いったあー。<笑>ダメ目人生そう。うまくいかないね。うまくいかないよ。返してはいでまあ。最後はあのー、<笑>この前も告知動画出したんですけど<笑>えー、僕たちチームエアデクミシャンでね。オンラインレッスンをやってます。やってます。zoom っていう ア, アプリで僕たちと直接電話通話して収めるっていうのをやってます。はいで概要欄にそのやり方全部載ってるんで、えー。ぜひ来てくださいね。お待ちしてます。はい、じゃあ以上で終わりです。バイバイまたね。バ